皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月16日、第21回バトルグランプリ個人戦が始まりました。実は昨日の15日から始まってました。開催日付を勘違いしていました。そして、今回のランクアップ報酬には、錬金席がありません。残念です。仕方がないので、最低でも身代わりのコインと服の神メダルを取っておきたいところです。 ところで、コロシアムは難しそうとか、怖そうとか、ギスギスコンテンツとか言われてますが、今のコロシアムにはそんなものはありません。まず、コロシアムのバトルはとても単純です。バトルトリニティの方がよっぽど難しいです。バトルトリニティに比べて、1試合の時間も短いので気楽にいけます。だから全然怖くないです。ギスギスコンテンツとかいう偏見に関しては、全く意味がわからないです。 画面を見ていただければお分かりのように今のコロシアムはチャット機能が完全に使えなくなっています周りにチャットも仲間にチャットも使えないのにどうやってギスギスするんでしょうかチャット機能が使えるバトルトリニティの方がよっぽどギスギスしやすい気がしますというわけで今日は1勝1敗でしたたった1勝するだけで服の神メダルまでもらえるお気楽イベントとなっております